この後も大学生のチームがやってまいります大人数でございますので並走歩行はおやめくださいパレードについて歩く方は決められた方のみです一般の皆様は並行歩行をおやめくださいこの後も大学のメンバーは人数が多くなりますので並行をおやめください ご協力をお願いします本部席前は第6集団が近づいてまいりました第6集団の第1組は日本チームイオンチームの皆さんですイオンチームは今年で12年連続12回目の出場となります盛岡市内の4グループ各社から お客様からの一般参加者130名、先導者を含めまして。 you、yeah.